ははいどうもみなさんこんこにちは監監督督ラボの監督です、えー、今回はですねバイオハザード RE3 の体験版をですねやってみたいと思いますでは早速ゲームスタートうーっあー懐かしいですねこの音楽ジル・バレンタイン とカルロスか。このレディーが助けがいるそうだ。おいきなりもうストーリーが始まってるぞ。このレディ、カルロス、お前は彼女の名前すら聞いていないのか。彼女はラク死刑の特殊救助部隊に。何あの奥の宇宙人。宇宙人はな。か名前はなんとかバレンタインだ。ジルジルジル。ジルよ。 よろしくジル UBCS 招隊長のミハイル・ビクトールだミル我が隊は市民救助のために派遣されてあ、もう結構血がついてああやられていますねそ れ, それで状況はこの町は完全に分断され孤立している十万人の市民のほとんどが死ぬことになるだろう10万人か 我が隊にも甚大な被害が出ている。うん。生き残るだけでも精一杯の状況だ。ご立派な雇い主のおかげね。まあ、なんか、我々としては、あらゆるって あ, あの奥にいるやつ。この地下鉄を動かすことができれば、生存者たちを避難させられる。あ、なるほど、まだまだ避難してるんだ。助けがいる。我々だけでは手が足りない。 わかった力になる。市民、あなたたちじゃないそれでいい大事なのはシミありがとうジルじゃあスーパーコップさん持って行きなトランシーバーをゲット無線ぐらい知ってる<笑>まず大事なことかまず物資を置きしろ オッケーとりあえずハンドガン12発とサバイバルナイフだけかよし操作の仕方は前回と一緒だ行くぞーおーめっちゃ宣伝してるああよくあるよねこういう地下鉄したゴミうわびっくりした走る R さんとりあえず目標は 今向かっっててるる、ね、作戦は復旧地下鉄の運行システム、ま、ず電力を確保ししくれ大通りまままでで出たら俺が変電所までナビゲートするー了解お急ぎましょうッいオッケーいいよーし<笑>おー うーわすごい位置影が見えてる食事中でしょうかねおっと手前にもいるまたまたまたちょっと待って強くないですかあやべえやべえええ おお待待待っっっててて待って待っ て, て待っ て, 待ておおうわおおなんだ食われたっえー、やばいなこれゾンビ強くないですかこっちに吹き寄せてああだめだお前そっちから来るんだそっちからくんなおっしょしょしょしょしオッケっステップえっ ど, どういうことおおおおいいね回奇アクションがあるおっけとりあえず正面いきます うわーいっぱいいるな右手から迂回ねあーアイテムが必要だな うわああああああああああああああかあああああああああああ待って待って待ってああああああああああああああああああああああああああああああああああああいああああ入ああああああああああああああああああああこあああああああああ ちょっと待って、マップ広いぞどこ、こここっち入れるあ、なんかアリスおお。いやー、ダえー、なんか全然ダメージ食らないんだけどおかしくないこっち行き止まりじゃないよね行き止まりだやばいおーしよしよしよしよしよししおーぽちょ、おら<笑>バーンってお前、いいか キバコってキバコってこれああちょっと今調べてんだからやめてよやばいやばいやばいだおおえ待持ってああうわあ回復使うまでもなかったうぅいきねここここ入れるああなんかいるなこれペンチみたいなやついるねいけるここ おしみんなそっち行ってるからおっいや分かってたけどね分かってたけどサイドステップスパイおっ と, っと待ってやばいやばいのかやばいのかやばいのか組み合わせまあ、回復するわなこれお頭一発 OK 落ち着け落ち着け 後ろかまあ、お前ずるいおしゃしよしよしゃっし声やべえなおっとうー早くけしうっしゃっしゃっしゃっしゃっしゃっしゃっしゃっしゃっしゃっしゃっしゃっしゃっしゃンしゃっしゃっーゃっしゃっしゃっしゃっしーっし あ、こここここここ行こうぜえー、ちょっとわかんねえなわかんねえなーこっち行くよ一回一回こっち行こう開け開けて開けて開けてちょっとあここかここかここを使うとでパチンよしよしよしよしよしよしよ し, おしなんだここじゃんうわやばいな顔焦んな 意識だったらいけるな。いやあ来たな。なんで二人で行くんだよ。やばい挟まった。さあ行くってば。ああおだ。いやお前らやばいやばいやばいやばい。HP がない。HP がない。ちょっと待って。これ死ぬ。射線使うよね。 オープやばいぞもう回復ねえぞさよならこっちにいるけども大丈夫さっき来たらしたここ最後ステップあーいいねここはチェーンがおっェーンが巻かる場所逆逆逆逆逆違う逆だ逆逆おこここここチェーンが巻かる場所オッケー ラーメンそういや回復くださいななんかなんかかある。オッケー。使っちゃうよこれはさすがによっしゃまずこの火を消したいんだよなまずはあーええー、ちょっとこれどういう時に使うのこれ回復アクションあいけない回復アクションうで意味ねなんだこれどういう時に使うんだよこの技全然分からねえよ いや多すぎるちょっともう多すぎるってもうやばいやばいやばいああ待って待って待って落ち着け落ち着けーもよしやべえなー家に帰れいや行くしかないおっオッケーもう離れないな ん, かなんか今膝の大器 な, なんか声聞こえるいっぱいいるなあいやもういいでしょ 成立してんだよ、お前ら。オッケー。ちょっと待って、待ってね、待って待ってね、待ってください。おいおいおい、お前う。オッケー。これなに、これなに。うわあ、ちょっと今やってる、今やってるって。追い込み中。ああ。やだ。え、なになに。え。うー 体験版なのにむずいてかマップ広いのマジやめてほしいんですけどいやーお前食んなよマジで よ, 何よお前暇人だなお前らこっちかこっちかこっちかおはようございますさっき殺されたやつじゃんああ強いなちゃんと頭狙ってちゃんと頭いやー早いな いいな、後ろから。いや、ちょっといい次でしょ、おい。まあ、無理、無理、無理。後ろ、後ろから狙う。よし、頭、やべ、やっ、ね、うわー、ちょっと横からじゅうぶん。ういっ、待って、いっぱ い, いるいっぱいい る, い っ, ぱ い, い, るいっぱいいる。こっち、こっち、こっち、おーっと、新しい場所か、ここ。オッケーここ新しい 危ねえいや当たらない動かないでもらえますかいやーいいよもうおいこらおいこらおいこらえちょっと待って、こっち行こうおっあったー何これショットガン取れねえじゃんとりあえずここ覚えてて、ね、ここの部屋にショットガンがたくさんあるということで。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 こっち入ってこないだろうお前どうせはいはいはいはいやばい三発さっきの移動の部屋かちょっと待ってっ待ってちょっと待って待、えー、って待ってください来てる来てる うわっ走ってる走ってる走って る, 走ってるやばいやばいやばい待待て待てち ょ, ちょっと待ってドアさえ入れば大丈夫なはずだっーうーわたオ う, うわっオた OKOKOK うわっやばいやばいやばいやばいこれ行き止まりだよなこれああちょっと待ってーっーうわたうーくっ急いで でいやいないこ っ, ち行きのっいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいや待ってください待ってください。待ってください に登ってんじゃねえよ後ろから来るじゃん、マジでう わ, うわ回復使いますうわっれうわうわ死んだまだ来て、まだ来て、まだ来て撃ちてからのお前、だまった テのこっち入りのやばいやばいやばいやばい。Okay、ううううう正面突破するぞ。お、えー、前バカ取りすぎ。あったうわ、壁にめり込んだ。 よし消火せ、うん、ケー、うん、オッケー。よしよしよしよしよしいいぞよし後ろから来ないよなこれ来る嘘だろお前<笑>うスタートこっからじゃないよな う, うクリアした うわ48分ゲス3回なかなか疲労感がそう おーケンドロバートケンド い, いっけたのカッコ話あれなんか見たことある顔がネメシスいやー無理ですわ。 さすがに勝ったら死ぬわクリアしましたいやーネメシスマジうぜーマップはほんと一方通行がいいなうんはいというわけで楽しんでください監督がちょっとねこれ勝ったらちょっとメンタルやられるんでやりますでは監督でしたまた次の動画で会いましょう